でギリポート・ザ・ライトニングを焼き払われたら闇のゲームでモンスターとつながっている城之内の精神まで燃え尽きちゃうお願い死なないで城之内あんたが今ここで倒れたらマイさんやユウキとの約束はどうなっちゃうのライフはまだ残ってるここを耐えればマリクに勝てるんだから次回「城之内死すデュエルスタンバイ